で崩せないま ちゃうでしょ？たま。 「ちゅっあざとくてごめん」「人生楽しんでごめん」「ちゅっかわいくてごめん」「努力しちゃっててごめん」「ちゅっとくてごめん」「女子力高くたかくてごめん」「むかついちゃうよねざま